次に、第 2.1.2 節の不動小数点数の説明に入ります。<笑>現実世界で使われる数には、まあ、あの実数として、整数以外の数も当然出てきます。例えば、有理数ですとかあの無理数といった数が、まああの実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 それでは、その実数を有限桁の数で禁じするアイディアについてちょっと考えてみましょう。ここでは、その、まず、とりあえず計算機上の数の表現を離れて、10桁の受進数を使って実数を禁じすることを考えてみます。最初に挙げますアイディアは、ここのスライドに書かれている通りなんですけれども、10桁のその整数、 十進数のうち、まあ、5桁を整数部分ですね、で表をに当てる。すなわち、まあ、D0、D1、D2、D3、D4 って、まあ、5桁の、まあ、整数を十進数で表すと。で、えー、と残り5桁の十進、まあ、数を使って、まあ、小数部を表すという、えー、アイディアが考えられます。まあ、ここで、えー、とこの数の符号の情報は別途持つということを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 そし百9 99 9 9 9 9 9 9 9 9以下の範囲での、まあ、実数をある程度禁じした数を表すことができるということが分かります。実数を有限桁で禁じするアイデアの2つ目をこのスライドに示しました。先ほどとのアイデアとちょっと異なるのは、その